ちょっと新しい可能性を見出しちゃいましたね。いや、これでいけんだったら 4K60P いきたいなと思うし、これ、フジフィルムって XH2 で 8K になるって話じゃないですか。だから 8K60P でタイムラプス作れんのかなみたいな感じがしますよね。皆さんこんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイター、成沢博之です。あまりにも感動したことがあって、 えー、急遽カメラを回してます<音楽>でですね、えー、見ていただきたいのは えこの動画なんですがあのちょっと透明度の悪い日だったので若干そのなんていうかノイズのざらつきとかそういうのは出てるんですけど皆さんこれ見てどう思いますあのちょっと私衝撃だったんですよこんなにゆっくりしたそのなんていうか広角気味の 成形写真のタイムラプスって見たことないんですよね、私。で飛行機とか人工衛星とかがこう入ってくるんですよ。通常はこうタイムラプスで入ってきたら一瞬ピュッて入るので、何ていうか結構煩わしいというか見ててストレスになることが多いんですけど、あまりにもゆっくりこう流れてくもんで、全然不快に思わないんですよ。でこのタイムラプスは フ、え、ジ、ー、フィルムの XT4 とそれから XF18mm の F1.4 で撮影した開放 F1.4 のタイムラプスですでシャッタースピードは多分ね 6.5 秒とか5秒とかすごいタイムラプスにしてはめちゃめちゃ短いシャッタースピードで切ってるんですよ要はこの開放 F1.4 で隅々までシャープに撮れるレンズなので えー、とタイムラプスで活用するとシャッタースピードがすごい短く済みますから今みたいなゆっくりタイムラプスが撮れるっていう話なんですね、まあ、このお話はあの去年こちらに、えー、と出しますけど去年この 18mm の F1.4 のレンズをレビューした時に言ってたんですけど、えー、改めて撮ってみるとあれこれってちょっと不思議だなって思って今までも開放で使えるレンズってのあったんですよ例えばここにある ハムロンの 35mm の f1.4 とかこのレンズもあの周辺まで隅々まで開放から F1.4 からタイムラプスで使えるレンズだったんですよねであとはあの 85mm の F1.8 っていうレンズも使ったことありますけどそれもそうだったんですよあとまあ使ったことないもちろんレンズで SIGMA さんとかメーカー純正のやつとか他社のやつでももちろんあると思うんですけど 広角ででで F1.4 使えるレンズなななかかいんですね 241.4 とか 24mm の F1.4 とかのレンズあっても、まあ、F1.4 でバリバリ開放からタイムラプスで使えたかっていうとそうじゃないと思うんですよちょっと私の知らないだけなのかもしれないんですけどでこのレンズ言われてみそう考えてみると F1.4 の開放で星空撮影とかタイムラプス撮影で使えるぐらいの描写力のあるレンズって考えた時に 18mm、35mm 換算で 27mm ぐらいですかになりますけど、成形写真としては狭めですけど、この F1.4 の開放で使えるレンズとしては、広角に入る方だと思うんですよ。で、今みたいなタイムラプスが撮れるっていう話なんですね。でこれ見てですね、私何を思ったかというと、これ 4K60P でやりたいなって思ったんですよ。 今までタイムラプスってその基本的にその星空のタイムラプスって 60p きつかったんですね。要はその1秒間に30枚使う 30p、1秒間で60枚を使う 60p ってなったときにシャッタースピードが、えー、速くても10秒とか15秒とかのタイムラプスで、えー、その 60p とかでると要は倍速になるわけですよ。だからすごい速いタイムラプスになっちゃうのでそれが嫌で。 まあ 60p ってやりたくても挑戦できなかったんですけど今回のこの動画見てですねいやこれは 4K60p いけるなって思って興奮してちょっと今動画を撮ってるっていう感じですでえっ、ー、とこれ今ノイズがザラザラしているのでえっ、ー、とこれこのままだと使えないんですけど参考までにえっとこっちのこの2つ今重なってるクリップこれ下がですねえっ、ー、となんだっけ、えー、セクエーター っていうソフトウェアを使って加算平 均, 加算平均合成してノイズを減らしたっていうやつですね。あのこちらのこちらにそのタイムラプスでセクエーターを活用する動画っていうのもアップしてるんでぜひ見てほしいなと思うんですけどこの下のクリップが加算平均合成をしてその飛行機の鉱石とか流星とか全部消えちゃったやつですね。で上のやつが元々の素材なんですけどノイズまみれなんですがあのこう比較名合成をしてて 通常にするとこういう感じですね、まあ。暗くしてですね、えー、こうやって暗くトーンカーブで調整して、その明るい人工衛星とか、そういうのだけ映るようにしてるんですよ。で、その加算平均合成したやつと元素材とでは、なんかその星の位置がちょっと変わることがあって、今、上の素材を 125% にしたら完全に一致したんですけど、これで4、えー、はですね、あ、間違った。 要はこれで、火、え、山、ー、じゃアや、えー、比較名合成をして、えーと、ノイズがきれいになったらサラサラなタセクエーターのタイムラプスの上に、えー、この、なんすか、えーと、星の人工衛星とか飛行機の航跡とかを追加したやつっていう感じなんですよね。うーん。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 作れんのかなみたいな感じがしますよねいや。というかそれやりたいなって思いました。はいということでタイムラププスチップスですこの 18mm の F1.4 がまああの何、ー、ですかすごい描写力でこれを使うと今までにないタイムラプス表現がもしかしたらできるかもしんないぞっていうそういう可能性を見いだしたという興奮気味の。 どうでございました<笑>。じゃあ、今日の動画はこれで以上になります。また次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイしたっけねー。どうもどうも